はいこんな感じで材料の支度が終わりました。果果物、あ果物じゃない 野菜とネギと茹でた鶏ですじゃあこのまま鶏をまず入れますあとは醤油とコーラーが入りますコーラーが4醤油が1です 택배 、네、 내같같은데잘거같은데데갓다이야사이채ら入れます。 人参とジャガイモから入れて煮込みます。ジャガイモが半分ぐらい柔らかくなったら、残りの他の野菜も全部入れます。で、ま、た蓋閉めて置いておきます。 来たようです 가래가나오거든요